皆さん、こんにちは。サルです。え今回は先日ご紹介した、この OD 缶収納ケースですね。250缶用と110缶用があります。まあ、OD 缶型ケースということですけど、この、えー、出っ張りと凹みについて、視聴者さんからご質問いただいたので、えー、回答もしておきながら、えー、私の本来の、うん このチャンネル解説意図であった DIY についても試してみたいと思いますので、良、えー、ければ最後までお付き合いください。で、まずここにはまるかどうかということで、こう同じサイズの250巻同士のものをやってみます。で、これは結論から言うと、一応入るんですけど、よく見るとですね、わかります あのピタッとはハマってないんですだから安定してないんですねこれ個体差かなとも思う感じもあるんですがどうもですねそうでもないかなうん個体差かもしれませんこう下に置いて上に置いてこう押さえてやるとうーん ピタッとははまってないもんでやはり少しなんかこうグラグラはするんですよね、まあ、これねちょっと残念な感じですねでそれに対してこちらの110巻サイズの方ですね110巻型こちらについてはどうかっていうとこれはねむしろぴったりこうなんならくっつくぐらいのねぴったり感があるんで こちらの方だとですね割といい感じですこれはですねまあどうでしょうねグラグラしない感じですねだから110巻のケースを2つ持っていきたいなっていう方あんまりないよね多分<笑>まああればですけど、えー、縦にこう積み重ねてね持っていくっていうことはこれがあるとしやすいだろうなとは思いますこっちもダメじゃないですねまあ一応縦に積み重ねて 倒れない程度の形にはなるんですけど、まあ、ぴったりかっていうと、ちょっとそうは言いづらい感じの、あのー、ものですね。ちなみにですね、ここの、えー、出っ張ってる部分の直径をですね、測ってみるとこんな感じですね。はい、なんか精度がね、いまいちこう、 うーんどうなのかなっていうのもあって何回かかるんですけど250巻の方は48ミリぐらい110巻の方は47ミリぐらいということでこの2つのサイズがですね違うんですねということですまあそれはねまず1つの回答でした小さい方については、まあ、収納積み重ねることができるけど大きい方はちょっとダメじゃないけど<笑>あまり好きになれないなっていう 方が多いいいんじゃないかなかって私は思いますあと2番目にですね、あのー、これを食器として使えないかと、まあ、もちろんあの食品はね入れないでくださいって書いてるので自己責任にはなるんですけど、まあ、実際お茶碗のような形でね使えないことはないと思います、えー、ただそこがねさっきの通り48しかないので置いて置けますけど必ずしも安定はしないので まあ、倒れるかもしれないっていうね。倒れてもいいようなものであればね。まあ、ご飯粒とかであればこれ、いいんですけど、なんか汁物とかはね、ちょっとこう不安定ですね。で、ここが凹んでるので、まあ、これを例えば受け皿にして、こう置けばいいんではないか。っていう発想はありだと思ったんですが、これもですね、ぐらぐらしちゃうんです。ぐらぐら。なんでかっていうと、ここの凹んでる部分。裏から見ると、 こう少し飛び出してるんですよね。こちら側にね。だから、地面に置いたときに、ここがそもそも安定しないので、この250巻の方は、それもちょっとやりにくいです。はい。ただまあ、このまま置けばね、ダメじゃないかなっていう感じはします。大きめのお茶碗ですね。はい。それに対して、この110巻の方はですね、下に置いたときに、ここが、 ほとんどぐらつきません、まあ。わずかに出てるんですけど、そんなに出てないので、ほとんどぐらつきません。なので、ここをはめてやると、これは安定して使えるんじゃないかなと思いますね。はい。これはだとね、あの、汁物入れても倒れることがないので、安心かと思います。まあ、そういう使い方で言うとね、この110巻のやつの方が、えー、どちらにしてもね、使い勝手は良さそうな感じはありますね。 もともと OD 缶を入れるためのものなので、そういう意味ではどちらも一緒なんですけどね。まあ、食器用に使ったりとかするんであれば、こっちの方が便利そうですね。で、あとは大小ね、2種類を組み合わせる場合についてなんですけど、この250缶の上に110缶を置くと、これまたね、いまいち安定しないです。はい。言った通り、こちら47ミリ、こっち48ミリ前後ですから、はまらないんですよね。 ということです。こんな感じですねで。逆に反対にするとはまります。こちらの110巻の方がここの幅が1ミリ小さいので、ほぼピタッとくっつくぐらいのはまり方をします。この向きなら安定します。ちょっと変ですよねけどね。<笑>ということも、えー、一応解凍しておきます。で、最後に気になるのがこちらの先の部分を 切り取ってしまえばどんな風に活用できるのかっていうね。まあ私が最初に撮った動画の時にも申し上げましたが、一番興味のある使い方について検証していきたいと思います。ただここからはもう完全に DIY でね、100均キャンプ好きの方というよりは DIY 好きの方にね、見ていただけるかなと思って撮影しますので、まあご興味ない方はね、ちょっとつまんないかもしれません。えー、ご了承ください。 じゃあ、ここをね、実際に切ってみようと思います。ここから先の加工は自己責任でやってますので、皆さんにお勧めするものではありません。まあ、私個人のね、DIY の趣味というか、エンターテイメントとしてやってるだけになります。今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア、DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは、100均アイテムを中心に、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 きれいにしたの。 はい。皆さん、切ってきました。最初はノコでやったんですけど、結局、電動工具の方が切りやすかったので、ハンドルーターを使いました。こんな感じですね。はい。ま切、あ、りがないんでね、もう仕上げはこだわらずにね、簡単にね、研磨しただけなんですけど、どうですか。<笑>はい。この状態。もうあの、完全に自己責任なんでね、 よしあしは別として非常にね私はこれがやりたかったでいよいよですねここにこのオーディガンをはめていくということですねやってみますいやードキドキですおおきましたねー いいですねちょっとこれも剥ぎましょうおお来ましたね<笑>これがしたかったはいこの 48mm のやつを切ると割と余裕がある感じでしたねはいいいですねー まあ、当然もう一つもやっておきましょう。こちらの方も、まあ、シーラも吐いちゃって。で、えー、110巻の方ですね。おーこれまた、なんとも言えないな。なんとも言えない雰囲気じゃないですかね。これはね、多分、あの、何をやってるんだろうかっていうね、疑問を思う方の方が多いと思うんで、 いいんですあのもう完全に個人の趣味ですこれあの何の役に立つのって言われたので私も説明できませんあのこの質感とねツヤ感プラ特有のねでこの色ねこれが好きっていうだけですはい<笑>もう本当にそれだけですなのでやっぱつけたいですねここにはねちょっとつけてみましょうこれを まあ自己責任ですよ、完全に。あの火はつけませんけどね。自己責任で、まあオブジェとしてね、部屋に飾るときでも、こういう色合いにしとくと、これは好きかな、やっぱり。はい、そうですね。シングルバーナーの感じが、どうですかいやー。 今までとね、全然違いますね。やっぱり OD 缶がね、デザインが主張が激しいので、これでね、もう全然違う感じになりました。こちらもつけときましょう。こちらはじゃあ、ランタンをつけようかな。ガスランタン。ガスランタンいいんですよね。なんか、燃やすとね、シューっていう音がね、なんか、あのガス灯の雰囲気でね、好きなんですよね。 よいしょこの辺りはねあの慣れてない方なんかはねちょっと怖いなと思うかもしれないのでそういう方はねもうあえてあの見ない方がいいかもしれませんねこの動画はいうわーいいなーこれ<笑>多分ね見てる方はね無理やり言ってるんじゃないかなって思ってると思うんですけどそんなことはないですね まあまあまあ、まあ、これはね、もう見てわかんない方はね、何バカなことやってんだっていうねあの、そんな感じだと思います。いいんです。もう完全に個人のね、趣味の世界ですけど、わけどね、好きな方は好きだと思いますよ。これはね、わかる人はわかると思いますし、まあ、わかればいいわけじゃないね。あの、まあそういう単なる思考の話です。ということで、これは私は気に入ったので、 しばらくこういう形でちょっと眺めて楽しもうかなと思います。来ましたね。やっぱこう、こうしたかったよな最初からね。まあ、セリアさんはね。こうやっちゃうとね、あの、使ってしまう方があると思うので、火つけようっていうね。それがいけないのでね、多分やってないんじゃないかなと思いますし、あの、繰り返してますけど、これ耐熱温度80度だしね、こういう使い方してはいけません。プラなんで弱いのでね、危ないです。ここが燃えるかもしれませんね。 とということなので、そこはくれぐれも見た目がね好きなので楽しもうという単なるオブジェとして楽しむための一工夫ということです。はい